皆さんこんにちは絶賛ダイエット中の20さんです、えー、現在のところ1 4キロの減量に成功しています今日は僕の減量の話じゃなくてロードバイクの減量の話をしていきたいと思いますロードバイクを軽量化するパーツですね僕なりに12パーツを選んでみました高いパーツもあれば安いパーツもありますグラムごとにいくらになるかっていう、まあ、コストパフォーマンス的な表示もしていきたいと思いますんで是非楽しんで見ていってくださいそれでは行きましょう はい、えー、軽量パーツ12線なんですけどまず紹介するのはスプロケですね、えー、デュラエースのスプロケですね結構スプロケってあの、軽量化値段の割には軽量化しやすいパーツなのかなって思ってますちょっと実際このデュラエースを測ってみたいと えー、196g ですねちなみに、えー、105g 結構 で, かいですよ、ね、でまあデュラエースのスプロ系は、まあ、中古相場で言うと1万 5,000 円ぐらいだと思うんですけども、まあ、1万 5,000 円で 80g 前後、えー、軽くできるっていうと結構軽量化の中ではコストパフォーマンスいいんじゃないかなと思います。でまあ飛び道具的なところでもっと軽い。 10g ですね TNI のアルミなんですけども、えー、まあ、これ 25T あって 28T だともうちょっと重いとは思うんですけどそれでもめちゃめちゃ軽いですねただ、まあ、耐久性とかのことを考えると乗用はちょっと難しいのかなと思いますま あ, あのペダリング回すようなペダリングの人とかであんまりダンシングしない人だったら特に問題ないんですけども、えー、すごいトルクをかけた走り方をするとか登りですごいダンシングするとかっていうと結構。 あのチェーン飛びがしたりするん で, でそれがあんまりやってると歯が欠けたりとかするっていうことでちょっと耐久性はあんまりないのかもしれないですね僕が今のところ乗ってる場合は結構乗ってたんですけど特にあの歯こぼれっていうかあの歯が欠けるみたいなことはなかったんですけどま あ, あの乗り方次第ですよねあんまりトルクかけるような走り方しなければ全然問題ない。 はい、えー、じゃあ次はクイックリリースですね、こちら、えー、ディズナーのですねスティックチタンハブクイックリリースっていうのなんですけど、アマゾンとかで5460円で売ってるんですけど、これがまあ軽量化するには最もコストパフォーマンス高いんじゃないかなっていうパーツになります。これはあのー ここの棒の部分がチタンで、でここの、えー、止めるところが、えー、カーボンになってるんですね。で、ここが多分アルミだと思うんですけども、これがこのクイックがめちゃめちゃ軽いんですよね。ちょっと測ってみましょう。はい、え、2本合わせて 43.5 グラム。 めめちゃめちゃゃ軽いですねで、普通の、まあ、クイックリリースっていうかまあこれスペシャライズのロバールの CLX とか高級カーボンホイールについてるリリースなんですけどこちらを測ってみると 128g ですねさっきのと比べても 85g ぐらい、えー、軽いんですよねこれは 超コスストパフォーマン5000円で 85g、えー、軽くできるパーツってなかなかないと思いますこれはまあ軽量化するにはすごくいいというかまあ外せないパーツかなと思いますただしっかり締めないとちょっとお隣する時とかもあるんでまあそこはあれの使い方はしっかりしてくださいでもまあ ちゃんとしっかり締めて使えば全然強度的にも問題ないもう何年も僕も使3年以上使ってるんでこれは本当におすすめですね軽度化する人にははい次なんですけどもこちらになりますねこれ何かというとこれガーミンの、A、マウントですねこういう形でつけるんですけども これをハンドルにつけてちょっと外して紙から外ししからます、ねはい、えこういうものなんですけどもえガーミンをはめるとえこういう形でガーミンマウントなんですけどもこれが、まあ、いわゆるナイロンでできてるんですごい軽いんですよねちょっと測ってみますと 16.5g ですよね すごい軽い軽ですでガーミンって別に こ, のこれそんな重いもんでもないしこれをつけるにあたって剛性がいる必要がないんですよねだから別にこういうナイロンで全然問題ないんですよね、えー、とこちらがガーミンの純正のマウントなんですけどもまあプラスチックでできてるんですけど結構重いですね 39g 倍以上ですねで例えば、えー まあ、KH とか、まあ、レイクマウントとかもそうなんですけど、こういう金属のやつですね。こういうのもかっこいいんですけど、ここまで剛性がいる必要は、まあ、特にないんですね。まあ、この下にあのキャットアイのライトとか、GoPro とかつけるんだったら、まあこう、剛性がある方がいいんですけど、ただガーミンをつけるだけ、ガーミンのマウントとして使うには、まあ、ここまでの強度はいらないんですよね。で、例えばこれですと 31.5g、こちらが 16.5g。 約、えー、こっちが倍の重さですねちなみにこっちは少し軽い 23g なんですけどもまあほんと普通にガーミンをただ単にマウントするだけでしたらもうこれで十分これに強度がある必要がないというかまあ、これ柔らかいのでこれが折れるってことはないとは思うんですけども、えー、まあ、これあスラムになってますけどスラムじゃないまあ、パチモンみたいのが普通に1500円とかで売ってる まあ、そういういいいいの全然いいですねはい、じゃあ次はサドル行ってみたいと思いますちょっと今までまあなんていうんですかね本当に 小, 小物というかそういうものが多かったんですけどこちらちょっとまあ金額的にも結構すごいものになりますねえっ、ー、とボントレーガーのトリプル X っていうカーボンサドルですねこちら本当フルカーボンでめちゃめちゃ軽い てみますとですと、ね、で、まあカタログ数字だと 67g ということで、まあたってるんですけども実測でまあこれちょっと重めの、えー、答体なのかもしれないですけどまあ 69.5g ですねまあでも普通のサドルがどのぐらいの重さかっていうことえー、218g ですね。 まあ、これがまあ普通に、まあ、市販で完成しで買ってついてくる、えー、サドルではまあこのぐらいの重さがまあ普通だと思いますでこれだけでまあそうですねだから、えー、これだけで 150g ぐらいサドルだけで 150g の、まあ、軽量化ができるんですよねでまあ実際これ定価ベースでいうと6万7千円とかそのぐらいだったと思うんですけども すごいコ、えー、ストパフォーマンスという意味で悪いんですけども、まあ、今中古で結構出回ってて3万円ぐらいで買えると思います3万円だったらまあ 150g 軽量化というと結構、えー、悪くない数字だと思いますもう本当に落とせるところが他なくなってくるとやっぱりこういうところで落とすしかないんで、まあ、多少お金かけても落とせるっていう意味では。 サドルっていうのただまあこれ結構本当とにカーボンで何ていうんですかね硬いんでえお尻に合う合わないがあるんでそこはちょっと考えどころではありますねちなみに今本当にフルカーボンでよくアマ o n とかで中華で売ってるんですけど中華カーボンなんかはこちらだと8 9 5 これも結構軽いですね、これはもう多分3000円ぐらいで買えちゃうんですけども、まあ、こういうので安く済ませるっていうのは僕、コストパフォーマンス的にはまあめちゃめちゃいいですね、ただまあ、中華カーボンなんで、耐久性どこまであるかっていうのはちょっと分かんないですね、ただまあ、僕結構乗ってるんですけど、僕、体重かなり重いんですけども、それでも全然耐荷重というか、問題ないですね、壊れた。 は今のところしてないですですまあ、もっとちゃんとクッションもあってメーカー品でっていうのでいうとこちら、えー、スペシャライズの S ワックスのローミンエボですねこれがこれ155なんでちょっと重いんですけど143の方はもっと軽いんですけどこれが 137.5g えっ、ー、と1 4 3 の方だったら1 2 6グラムとかそういうぐらいの重さになるんで、まあ、これは形もいいしそのクッション性もまあそこそこあるし、まあ、ちゃんとしたメーカーのものだというかまあほに普段常用するっていうんだったらまあこのサドルが一番おすすめですね合うんだったら1 4 3ミリ使った方がまあ少しでも軽くできるっていうのはありますはいじゃあ次なんですけどもちょっとはい こちらですねこれもちょっと高価なパーツになるんですけどもボントレガーのトリプル X のバーンドステムっていう ス, ステムと、えー、ハンドルが一体型になったカーボン製のフルカーボン製のえパーツになりますこれがめちゃめちゃ軽いですねちょっと測ってみましょうえ2、ー、2 8 これ軽いですよね、あのー、まあ普通ハンドルカーボンハンドルで軽いのでも、まあ、180g とか 190g がありますしまあ、えー、ステムですねステムも、まあ、実はアルミの方が軽いんですけどステムで軽いのでも 100g とか 110g ぐらいありますまあ本当に軽いだと 100g 切るのもあるんですけどもまあ普通、まあ、100g ぐらい 500g。 80g ぐらいの、えー、両方軽量な、えー、ステムとハンドルを使ってもまあ 280g ぐらいにはなるんですけどこれは単体で 228g でしたっけまあ比べるのがまあ何ていうんですかねカー超軽量なカーボンハンドルと軽量の、まあ、ステムと比べてまあ 50g60g 軽いっていうあれなんですけどもまあそれもまあやっぱり、えー 高いものなんで実際普通にこう普通のハンドルですねちょっと正確とかあれなんですけどもこういう形で、えー、普通の、まあ、アルミハンドルですねが3 1 2 5ムまあ3 0 0ムぐらいするんですよね1 3 0ムぐらいのステムまあ合わせて4 3 0ムぐらいのものとこの2 3 0ムぐらいのもの もう3ドルステムだけで 200g も軽量化でできるんですよねそう考えるとまあこれ自体はまあ7万ぐらい定価67万ぐらいするんですけどもまあオークションとかだと大体まあ5万円ぐらいですかねとかで買えるんですけどまあ 200g 軽量化って考えるとまあ値段的にはそんなに悪くないかなっていう気がします。なななかかかいというかこれは本当に 唯一無二というかここまで軽いハンドルとステムでここまで軽いものっていうのはちょっとないんでこれはま あ, あの軽量化する上ではかなり貴重なパーツではあると思いますこちらですねジャグワイヤーのエリートリンクっていう、えー、ケーブルアウターケーブルの軽量化するアイテムですねこちらどういう構造になってるかっていうと 形でアルミのリンクが、えー、バラバラになっててそれをこの、まあ、透明の管にこ刺していって1つのケーブルにするっていうことでナイロンの、えー、透明のケーブルに強度を持たしてなおかつこう曲がるようにしてるっていうものなんですけどもこれが普通のケーブルよりも、えー、50% 軽くなるっていうようなうた、えー、い文句になってます。じゃあ実際、えー、こちらのシマノの ブレーキアウターケーブルですね色赤になってますけど黒も同じですねこれ、まあ、どっちかというとシマノの方がちょっと短いんですけどこれでちょっと重さを測ってみたいと思いますはいじゃあまずはシマノのブレーキアウターケーブルからいきます、えー、10g ちょうどですねでこれより少しだけ長い、えー、ジャグワイヤーの、えー、エリートリンクというものですねこちら 5g で少し長くてもこのシマノのブレーキアウターケーブルよりもえ半分の重さになるということでこれまああのブレーキアウターケーブルからシフトアウターケーブルとか全部合わせるとかなり重量差が出てくると思いますえこの長さだけでも 5g 違うんで普通に何十センチもえ使うとなるとまあ結構なえ 30g とか違う差が出てきます。 まあ、こういうい、まあ、んな、ね、体積の少ないものとも何十グラフの差が出てくるっていうのはかなり大きいと思いますなんでこれは結構いいと思いますで、まあ、ちょっと高いんですよね、えーとまあ、こちらのジャグワイヤーは、まあ、多分アマゾンとかで買うと6000円から9000円ぐらいちょっと幅色によって幅があったりするんですけども出品者とかによって幅があったりするんですけども えー、まあ、ちょっと、まあ、7あ0 8 0 0 0円するっていうことではケーブルに7 8 0 0 0円かけるのはちょっと高いんですけども実はこれの何てうんですかね類似品みたいのが出てまして、えー、こちらも同じように、えー、リンクのケーブルになってですねちょっと開けてみて。 このインナーのケーブルもすごい長いのがあるし、えーまあ、この外側のリンクですねこれも結構な長さ入ってますでこれでこれがメルカリとかでなんか新品が売ってるんですけども多分出品しての業者が個人輸入者だと思うんですけど多分これ台湾のメーカーだと思うんですけど 3600円で送料込みで3600円で売ってましたんでジャグワイヤーの半額ぐらいで手に入るということになります、まあ、こういったブレーキアウターケーブルシフトアウターケーブルの軽量化っていうのは実はバカにならないというか、えーまあ、こ, のこちらで言うと3600円で、えー、数十グラム軽くできるっていう意味ではかなりコストパフォーマンスが高いと思います、はい、次に紹介するのがこちらのバーテープですね こちら、ビズナっていうメーカーカですねズナの、えー、薄皮楽巻きっていう、えー、バーテープですねこれめちゃめちゃ軽いですね、えー、で意外とこう何て言うんですかねスポンジ性というかクッション性はそんなに悪くなくてで、まあ、薄いんですごい巻きやすいですねどのぐらいかっっちょっとって 片方一巻きで 20g ですねめちゃめちゃ軽いですねはいじゃあ比較で、えー、リザードスキンの 2.5mm の厚さのやつですねこちらをちょっと測ってみましょうこちらも同じように一巻きちょっと測ってみます 31.5 ですねだから、えーまあ、3分の2ぐらいの ままあ 20g ちょっと軽くなりますねバーテーテプでで値段もこっちの方が 1,000 円ちょっとでまあリザードスキーはまあ 4,000 円ぐらいするんでそれだけでも結構コストパフォーマンスっていう意味でもめちゃめちゃいいと思います。で結構バーテープって意外と重いっていうかいつも組み立ててバーテープ巻かない状態でまあ、えー 車両の重さを測っって、てなななかなか軽いなと思って、まあ、バーテープつけたりボトルテープつけたりやってると結構重くなっちゃうんですよねだから意外とバーテープもバカにできないアクセサリーだと思いますこちらこれでまあ、えー、10g20g 軽くできるって意外といいというか、まあ、コストパフォーマンスも高いしまあ軽量化するんだったらこういうのもちょっと考えてもいいかもしれないと思います。 はいじゃあ次なんですけど次はめちゃめちゃチープなものを紹介します、えー、ライトとベルですね、えー、こういう形で<笑>ハンドルにこう巻いてつけるんですけどもダイソーの100円のライトと、えー、キャットアイのベルですねこちらの組み合わせで使うと多分最低レベルなんじゃないかなっていうまあ昼間自転車乗る分にはこのライトで全然 後期的に問題ないんでま転、あ、倒することも特にないんでこちらのライトとベルでま砲、あ、器を満たした状態で走るっていうことになると思うんですけどもこれがねほんと優れものというかまあキャットアイなんですけど普通にこのベルトが単体でついてるんですけどそのベルトは使わずにこの穴にこのダイソーのこのゴムの部分を通して使うとワンセットでライトとベル。 これで、えーまあ、基準を満たせるということで使えるんですけども、まあ、これ明るさもまあ十分あるんで全然、まあ、使おうと思えば使えるんですけども、まあ、ボタン電池ですぐなくなっちゃうんであの時間的にはあんまり持たないていうことで、まあ、あの昼間用ですよねどっちかっていうとでとにかく安いし軽いこれに尽きますね実際もう、えー、ライト 20g でベルの方が、えー、17.5g 合わせても 37.5g ライトとベル合わせて 37.5g めちゃめちゃ軽いと思うんですよねでまあこういうとこでまあ普通にライトとかベルとか、えー、そうですねサイコンとかつけた状態でまあ、軽くならないと実用レベル 軽くななないいとあんまり意味がないのでこういうとこもやっぱり気を使っていくのが、まあ、軽いバイクを仕上げるのに重要なことですね、まあ、もちろん夜走る時はキャッタイのボルトの400とかそういうのを使えばいいと思うんですけども、まあ、でも昼間走るよっていうのはまあこういうので十分かなと思います、えー、次はじゃあ、えー、ブレーキいきますブレーキで軽量化っていうとやっぱりこれですね、まあ、リムブレーキだ こちら EE ブレーキですね。ケンクリックから出てる EE ブレーキ、まあリムブレーキなんですけども、こちらが驚異的に軽いですね。まあ、もう車両本当軽量化しようと思ったら、まあこれは本当必須というか、これじゃない、これがないと結構本気で軽くするのは難しいなっていう形なんで、これはまあ、えー、おすすめで絶対入れたいところです。 これ2つ合わせて、えー、ブレーキシュー込みですねブレーキシュー込みで 191g めちゃめちゃ軽いですよねちなみに105が、えー、377.5 ですねだからいいブレーキと比べて186とかですか180か 190g 軽くできるでかいですねこれは えーまあ、いいブレーキって今、まあ、大体中古相場4万円前後だとは思うんですけどもブレーキだけでそんなに軽くできるっていういや高いけどもコストパフォーマンスはいいのかなと思いますっていうかブレーキは結構もともと重いパーツなんで、まあ、ここ軽くできるっていうのはかなり大きいですねでまあ今105が 377.5 なんですけどもこれがアルテグラになると 340.5105、えー、より3 0ム軽いで値段は105の、うん、バイトまでは言わないけどみたいな感じですよねで、まあ、デュラーエースですねこれ9100のデュラーエースこれも週付きで、えー、デュラーエースでも 323.5 300g 以上あるんですよねだからデュラエースから考えると金額は多分そんなに大きく変わらないまあ中古そばだと2万円ちょっとぐらいですかね2万円弱ぐらいの差で130から 140g 軽くなるっていうんだったら結構あの軽量化パーツとしてはフットパフォーマンスがいいんじゃないかなとは思います。 まあ、機器はもちろんデュラエースの方が全然いいんですけど、まあ、普通にロードで走ってる分には僕ずっと使っ、い, いブレーキ使ってますけど何年も、まあ困ることは全然ないですね。普通に止まれますし、下りでも困らないですね。え軽量化パーツで、まあ一番おすすめって言ったら、まず絶対出てくるのはこの、 はい、えー、じゃあ次なんですけど次もちょっと高価なパーツになりますこれちょっとロードにも使えるんですけどロード純正のものではないんですけどペダルになりますね、えー、こちらですねエッグビーターっていう、えー、まあなんですかね MTB とかシクロクロス用なんですかねそういうちょっとオフロード寄りの、えー、ペダルなんですけどもまあ普通にロードでも使えるんで、えー、まあ、通勤とかに使うのですごいいい ペダルなんですけど、ロードの上でこれのチタンでできてるのがこのエッグビーターのチタン11ってやつですかねここ箱に 174g ペアで 174g って書いてありますこちらが、まあ、ウィーグルで3万円ちょっとで出したんですよね新品がこれ定価多分4日本で買って4万以上すると思うんですけどでこちらがすごい金色でかっこいいんですけども もまあそれでも軽いですね 182.5g ですねペアでまあ 200g 切るっていうペダルはなかなかないですねスピードプレーとかは、まあ、ペダル自体は軽いけどクリートの方がクリートがペダルみたいなコートになってるんでクリートがめっちゃ重いんですよねそういう意味ではこちらクリートがすごい軽いっていうこともあって、えー、まあおすすめですね まあ、ちょっと、えー、ダンシングすごい激しいダンシングした時はちょっと足元が緩い感じはするんですけど普通に乗る分には全然ロードでも使えますね<笑>ちなみに、えー、デュラエース僕普段僕がいつも使ってるデュラエースの9100が230 デラエス9 1 0がまあ 230…3.5 グラムえっ、ー、と、エッグビータこちらに比べてまあ五十グラムもいわけですねまあ五十グラムまあデュラエースのペダルも結構高いんでまあそれから考えるとまあコストパフォーマンスは悪くないのかなっていう感じですね五十グラム、ペダルで五十グラム軽くできる ちなみに、えー、ヒルクライムとかで本当に何ですかねすごい坂がきつい時に足ついて降りた時に再スタートする時にビンディングがもう全然あのはめられないような状態になる時あると思うんですけどそういう時でも、えー、これ4面キャッチなんですぐはまるんでそういう意味ではヒルクライムの本当にきつい何んですかね 急勾配のところであるこういうのは生きるかもしれないですねはい余談でした、うん、で次が、えー、チューブですねタイヤのチューブなんですけどもこれも軽量化するには結構、えー、重要なパートではあります次ちょっとくしゃくしゃで申し訳ないですけどチューブが、えー、こちら宗谷のラテックスチューブですねこちら 45.5g です まあ、これの い, いとかすごい乗り心地が良くてさらに軽量化できるってところなんですけども、まあ、ちょっといくつか欠点があってまずあの空気がすごい抜けやすいんですよねだからまあ1日しか持たないって考えて毎回この、まあ、空気入れるんですけどまあまあ普通のでも毎回入れるとは思うんですけどすごいもうめちゃめちゃ減ってるんでその入れる空気の量っていうかポンプする回数がめちゃめちゃ多いんで。 結構めんどくさいですねあともう一つはリムでカーボンクリンチャー、えー、なんかだとちょっと、えー、すごい下りが長いとか急だとかでブレーキ対応するときは熱に気をつけなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさいとこではあります。で次がですねこちらの、えー、コンチネンタルのスーパーソニックですねこちらはブチルチューブなんですね。ブブチチルチューでですごいい軽量とうことで まだ試したことないんで、これはインプレはできないんですけど、ちょっと今回買ってみて、どのぐらい軽いのか、重さ測ってみたいと思います。チチルチューブで、でえー、と、さっきここれですね、この、 51g ですね。ボチルチューブで 51g、めちゃめちゃ軽いですね。これはもし使って<笑>問題ないんだったら、ちょっとずっと使ってみたいですね。ちなみにロングバルクなんで、カ、えーまあ、ーボンホイールにちょっと使ってみたいと思います。ボチルなんで、まあ、ブレーキもそんなに気にしなくてもいけるのかなっていう感じです。さらに、 えーまあ、去年ぐらいからすごい話題になってる1ボリートですねこちらのタ、えー、ーボロードの、えー、6 0ミリで、えー、リムブレーキ用のやつですね一応交渉が3 9グラムってなってますねこちらもまあまだこれ 見, 見た通り買ったばっかりで使ってないんです 重さを測ってみましょう。これは本当すごいですね。これもロングバルクです。まあ、これもちょっと。えー、四十二点五グラムですね。三十包装三十九グラム。ちょっと重いですね。四十二点五グラムだったらまあなんかラテックス使ってもいいかなという気もちょっとしちゃうんですけど。 でも、まあ、ちょっと機会があったら、えー、装着して見て、まあ、インフレはもうほとんどいろんな YouTuber の方がしてて、まあ、そんなにがんば、ね、しくないような意見も多いんですけども、まあ、これネタですよねどっちかっていうと、まあ、これも空気がちょっと抜けやすいっていうことで結構言われてるんで、まあ、ラテックスも同じなんで。 どっち使うかなっていう感じではあると思いますはいでは普段使ってるチューブどれ使ってるかっていうとこちらですねパ、えー、ナレーサーの R エアっていうんですかね、えー、これがこれまあロングバルブなんですけどもこれがまあ一番使いやすいというかまあ普通にブチューブで安心感があるっていう意味ではこれですね こちらが八十点五グラムですね。合称こちらの数字でいう七十八グラムアベレージって書いう感んですけども、えー、あれ変わんないです八十点。こちらがまあ普段使いには一番いいのかなっていう感じはします。はいじゃあ次これ最後になるんですけども、これも おすすめな、えー、軽量パーツなんですけども、えー、ボトルケージですねボトルケージで、えー、スパカズの、えー、フライケージってやつですねこういうすごい色が綺麗なアルミ製のボトルケージなんですけど結構軽いんですよね 2つ合わせて 48g23g まあ答え差ちょっとあるんですけどもまあ大体 24g2 つ合わせても 48g と結構軽いんですよね で, で普通の、えー、ボトルケージですね普通のボトルケージが、まあ、これ普通って言っても重くはないと思います 多分軽い方だと思うんですけど 35.5g 結構値段としては高い多分4000円とかすると思うんですけど 35.5g まあ大体このスパーカツズとほぼ同じぐらいの値段ででスパーカツズの方が 112g 軽いっていうことでまあ値段同じで2つ合わせて、えー、22から 4g ぐらい違うっていうことは結構コストパフォーマンス的にはいいというか。 まあ、見た目もいいしカラーリングもいろいろ選べるしで、えー、答えとしてはもっと軽いもあったんですけどもこれはまあそういう意味ではかなりおすすめですね今自分の中で一番マイブームがきてますね、まあ、これボントレガーなんですけども実はボントレガーの中でも超軽量のボトルケージがありますそれがこちらですねトリプル X これはフルカーボン 13.5g 大丈夫かっていう軽さなんですけどこれも結構2年ぐらい使ってるんですけども全然あの耐久性は問題ないですねで割合この薄いんでこうボトルの抜き刺しがやりやすいし割合しなるんで使いやすいすごい使いやすいんで。 なんですけど最近はまあこのカラーリングを選べるっていうのでスパカットの方にちょっと浮気してる感じなんですけども本気で軽くしたい時はこれをつけてたりします、はい、最後はまあボトルケージだったんですけどもいかがだったでしょうか、えーまあ、軽量パーツっていうか軽量バイクを組み立てていく上で軽量パーツをどう選んでいくかっていうことなんですけど、まあ、結構紹介した中でも高くないもの っうも結構あったと思うんですよね、まあ、ボトルケージも別に普通の値段だし、えー、クイックリリースも安いし、まあ、チューブなんかも別にそんなに高いもんじゃないですし、まあ、本当その、まあ、お金かけなくてもある程度計量ができるところができるん で, でそっからあと数グラム数十グラム削っていくってく時にどうしても高価なパートナー必要になる場所もあることはあるんですけども。 まあできるところからコツコツとこうあの軽量化していくのも楽しいのかなっていうのもあると思いますえ今後もいろんな企画やっていきたいと思いますんでよろしくお願いしますそれではまた